次は、様々な時間計算量の例題というお話なんですけども、ここまで整列アルゴリズムの代表時間計算量を考えてきましたが、その他のアルゴリズムの全く考え方は同じです。時間計算量の求む方を簡単にまとめると、入力の値 N に対して、プログラム中のを最も多く実行される箇所の実行回数を求むと N の復で表ます。例えば N の乗だったら、オーダー N の乗とか、そういうふうに表せばいいわけですね。で 極端な例ですけれども、n が全く出てこなければ、いつも同じ時間で計算が終わらせるだから、これはオーダー1、定数計算量。これは非常に早いです ね, ね。そういう意味で、早いものから順に並べると、定数時間で割るものは一番早い。だから、n の対数で割るたか、n の平方根で割るとで、線形計算量。まあ、n の比例するというのが、まあ、n 個のデータをちゃんと扱うんだったら、 データを取り入れるのに N 個をコピーしますし、えー、結果を出すのにも N 個をコピーしますから、大体 N 個のデータを使うんだったら、これが一番良いんですね、えー。その先に、先ほどの良い整列あるとりの N ログ N がある。それから、N の乗とか3乗とか、これは多項式、多項式計算量と言います。えー、それはちょっとデータが多くなるとなかなか辛い。もっと悪いのはですね、2の N 乗とか、N の解乗とか、そういうふうに、 指数や解状の計算量のアルゴリズムもあります。これらはですね、非常に急速に時間がかかるようになるので、ごく小さい n にしい役に立たない。そういうふうに言うことができます。では、演習ですけどね。この後、テキストにさまざまな n を与えたときの時間が変化するかもしれない関数があります。例えば、 n 乗を計算するメソッとして、スキュア1というのは n の乗をたらかけ算で計算する。スキュア2の n というのは、リザルトを0にしておいて、それから n 回、リザルトの n を足す。だから、足し算を n 回して結果を変える。どっちでも n 乗を返しますけども、計算時間は違いますよね。じゃあ、これらの時間計算量はどれですかということを調べると。それが、え、まあ演習1なんですけども。もちろん、 測る前に、これを見て計算量を予測して、それから測ってチェックしてくださいね。で、測るのに、またベンチを使うんですけども、こういう掛け算1個とか、ループで N 個とか、非常に早いので、1回測っただけでは時間がほとんど取れません。なので、カウントっていうパラメータをベンチにつけました。それを使ってるんですね。例えば、時間が短すぎるようだったらば、まあ、ベンチ。 1万回、do, すく、100とか、こういうふうに、ここに回数を適当に100万とか10万とかでもいいでしょ適当な数を与えて、何秒かかかるぐらいに調節しないとうまく測れませんから、そこを注意してください。もちろん、1回あたりの時間は、この回数で割ったものが、まあ、 n 乗を計算するものはまだありますけども、それから、1に非常に近い値の n 乗を計算するという方法が、まあ、3つぐらい用意する。それから、前にやりましたけども、1から3の値は n 個なんだ組み合わせを生成するとか、順列を生成するとか、そういうものの時間計算論もかかってください。 これらは遅いので、多分この回数は減らしても大丈夫だと思います。次の話題は、季節アルゴリズムの別バージョン。これまでにいろいろなアルゴリズムがもう出てきましたけども、これらのアルゴリズムについて、計算量の違う別バージョンをお見せします。例えば、最大公約数のプログラムは複雑を使っていましたが、代わりに乗用の演算をすれば、ずっと回数の演算が少ない。 ま、あ、一般にユークリットの五情法といった場合は、割った余りの方を使うので、まあ、そっちが普通ですね。ですから、まあ、GCD さんというのは、えぇ、ー、この用の方を使う。まあ、これは例なんですけども、じゃあ、ヒボナッチスはどうでしょうかヒボナッチスだと、えー、前はイキを使ったヒボナッチスは、これは非常に遅かったのね。ループを使ってヒボナッチを使うんですよ。 それは0と X1 にそれぞれ1を入れておいて、でえー、次のステップでは、この1はこっちにコピーし、えー、X1 は今までの1と1を足したら2にする。次のステップでは、今度はこの2をここにコピーし、X1 は1と2を足したら3にする。これを繰り返していくと、えー、ずっとループして、ヒムナッツの N 番目は早くも止まります。じゃあ、時間計算量はどうでしょう もう一つ。この x1, x2, xi, xi 足す1っていうのは縦ベクトルだとすね。これは、これにこれをかけたものですね。この計算式を見ればわかるんですけども。xi 足す1は前にこの2つを足したものですから、これは、これにこっちを左からかけたそうするとですね、n 回この計算ということは、 この9という、えー、この22行列を N 乗してそれを1回かけてもいいわけかける順番は自由ですから。で、この N 乗をするときに、真面目に N 回かけるよりももっと早い方法があります、えー。それは何かというと、例えば、えー、2の8乗を計算するときに、8回かける代わりに2の2乗の2乗の2乗でもいいですね。えー、こういうふうにかけ算の回数を減らすためには、べき乗をうまく使えばいいんですけども、 それと同じ方法で、べき乗をうまく使って、計算を減らす。そうすると、これよりも早くできます。まあ、考えてみてください。組み合わせの数。組み合わせの数もですね、えー、遅いやつが載っていたんですけども、じゃあ、例えば、パッカルの三角形を使って計算したらどうでしょうか。それからですね、もともと組み合わせの数は、比較的最初の方に、例えば、5 c んだったら、 5×4×3÷3×2×1 ですから、このループを使って計算したというのは載ってますね。それを使ったら、どれぐらいの時間でできるでしょうと。ね、練習にはですね、ここに挙げた、またはそれ以外のものでもいいでしょ。計算量の異なる複数のアルゴリズムを用いたプログラムを作成し、同じ計算をするんだけれども、アルゴリズムはてう。そして計算量力も違う。 じゃあどう違いますかというのを分析する。あるいは実行時間も深くしてください。